はいブースに来ました。はいトイソンブートキャンプブースですね。はい今日ははい何人かいろんなスタッフがここにいるみたいですけど鈴木孝則さんと塚本さんがブースを担当しているようです。あの今日は OEC。 えー、オープンソースカンファレンスっていうところで一般社同時パイコン JP アソシエーションとして出展してますとでメインで伝えてるのはまあパイコン JP やりますよっていうこととあと PythonBootCamp っていうイベントについて紹介してますとじゃああの PythonBootCamp っていうのがまあどういうイベントどういう感じで紹介してるのみたいなところとか塚本さんからちょっと説明してもらいましょうかねマイク持っていいですよはいはい えっ、ー、と、Python Boot Camp っていうのは初心者向けの、えっ、ー、と、Python のチュートリアルということで、あの、そのイベントをあの主催してくれる方を、あの、探していますっていう形で、あの、こちらで説明をしています。で、えっ、ー、と、そうですね、あの、やっぱり、あの、運営ってなるとちょっと、あの、ハードルが高いかなっていうふうに、あの、思う方もいると思うんですけども、そういう方に向けて、あの、いや、こういうことを、 こういうことをやってくださいっていうことを説明していると、あのあじゃあ自分もやってみようかなってあの感じてくれる方が多いかなという印象があります。はいいありがとうございます私、ちょっと今日昼ぐらいから来たんですけど、実際、あの多分塚本さん、朝からいたと思うんですけど、感触だったりとか、どういう人が、どういうところの、どういう人が来てくれたとか、そのあたりとか、ちょっと教えてもらっていいですか。はい えー、っとですね、ちょっと意外だったんですけれども、あの、遠くは、あの、えー、福岡や熊本の方とか、あの、そういうところからも、あの、来てくれる方がいまして、話を聞いてくれると、あの、あ、ちょっとやってみようかなって言ってくれる方が多くて、すごく、あの、よかったなと思っています、はいあ。ありがとうございます。え、福岡からっていうことは、その、その福岡、福岡、OSC に福岡から、 来ているここは東京ですけど、うん、に来ている。あそうですね、あなるほど、なるほど。で、その方は、福岡で、バイソンブートキャンプを開催しようかな、みたいな感じなんですかね。そういう感じですね。はい。あの、えっ、ー、と、まあ、過去にも福岡でやったことが あ, のあるんですけども、そこで、あの、もう期間が空いてるので、あのぜひあの、えー、主催をしてくださいって言ったら、あのちょっと、すごい前向きな、あの、お返事をいただけました。 ありがとうございます。実際、まあ、ちょこっと説明、軽くしてほしいんですけど、じゃあ、その、福岡なり、どっかの人が、Python ブートキャンプやりたいってなったら、どういう準備をしたらいいんですかねはい。えっ、ー、と、まあ、主には、えっ、ー、と、会場の手配が、まず必要になりますね。それから、あの、これくらいの時期に、えっ、ー、と、開催したいっていうの、あの、目安も欲しいですね。それで、あの、ある程度、目処がついたら、あの、具体的に、あの、講師を派遣、 できるかどうかみたいな。それで、派遣できるってなったら、そこで、あの、開催が決まるっていう形になってます。講師を派遣っていうことは、え、講師はどっかから行く感じなんですかあ、そうですね。基本的に、あの、えー、東京に住まわれてる方が主になりますね。それで、あの、えー、開催決まったところに、あの、えー、行ってもらって、そこで、 えっ、ー、と、講師をしてもらうっていう形になってます。はい。まあ、あの、軽くフォローすると、私だったり、今これを撮ってる寺田さんだったりとかが、ま、その日行けますよって感じになると、その福岡なりに行って講師をやって、ま、みんなで楽しく Python 勉強して帰るみたいなイベントをやってるって感じですね。なので、全国に私も行きたいんで、ぜひ、いろんな人が、いろんな地域で開催してくれると嬉しいなと思っております。なんか最後に一言もらっていいですか はい。えっ、ー、と、Python Boot c の、えっ、ー、と、現地スタッフっていうのを私、これまで3回やったことがあるんですけれども、えっ、ー、と、どの回も非常に楽しかったです。ちょっと現地スタッフっていうと、あの、多少ハードルが高いって、 感じてしまうのはちょっと自分もわかるんですけれども、あの、その後コミュニティを結成したりとかして、継続してあの Python を勉強する環境が、えっと、作れていけるとなお楽しいので、えー、皆さんもぜひチャレンジしていただきたいなと思っています。はい。じゃあこんな感じでよろしいでしょうか。ありがとうございました。